VTR の冒頭から、中国語で、ありがとう、を意味する、シェイシェイ、シャシャ、などと発言し、ネット上で大きな問題となっている。平野は、かつて、海外で活躍できるグループを目指していたと話したこともあるだけに、韓国に対して失礼すぎる、世界進出をするなら、最低限の知識は必要、と、辛辣な意見が飛び交っている状況だ。今回、 平野は街ブラロケを行い、その道中に起こった出来事からクイズが出題される人気企画、クイズブラリ平野区人韓国の撮影で韓国へ、ソウル市の人気フォトスポット ICRU から登場した平野は、どうもから、平野の仕様でございます。シェイシェイ、シャシャ、といきなり中国語で挨拶、やって参りました。ソウルでございます。初来日でございます。 と切り出すと、銃という効果音とともに、テロップでは、機関、と訂正が入った。また、周りを見渡した平野は、上から、すげえ。ってかあれなんですね。意外と高いビルとかあるんですね。もっと雪山かなと思ってたんですけど、めっちゃ都会なんですね、とコメント。そんな中、初めて韓国を訪れた平野に、スタッフが、韓国のことをどこまで知っているか と聞くとハングル語それは知ってます。一文字も読めないですけどね、と回答。韓国のお金の単位についてはえ、からなんだろうベリーと返し、ポンド、ドル、円。俺、この三つで生きていますから。と言い切っていた正解は、ウォン。さらにスタッフから韓国語どれくらい喋られるんですかと振られた平野は、シェイシェイ、大会にいっぺきんだっ 俺、この三つで生きていますから、と、またも中国に関するワードを連発していました。一方で、韓国の首都を問われた時は、パク、パクってよく聞くんで、と予想。実際の首都は彼が訪れたソウルで、スタッフは、それ、パクは、日本で言う用事です、と突っ込み。天然キャラで知られている平野は、のっけから的外れな返答が目立ちました。ジャニーズに詳しい記者。 そして、平野は、ロケの途中で K-POP アーティストのような韓国風メイクを体験することに。その最中には、去年、ドラマでめっちゃ使ったんですよ。カラコン、カラーコンタクト、をでも俺はいいかな。この袖勝負したいです。と話し、メイクにはあまり興味がない様子。仕上がりを確認した際も、うわ、ふ。なに、この目。 俺、想像の3倍は赤かったんだけど、寝不足5日目みたいな、と否定的な反応を示していた。こうした番組の内容や平野の発言がツイッターを中心に広まったところ、大炎上。韓国の主要新聞、朝鮮日報のニュースサイトは、20日に挨拶は、シャシャ、首都は、パグ。韓国を馬鹿にした日本の有名アイドルが韓国ネットで炎上。 と題した記事を配信。加えて、韓国エンタメ情報サイト、クプラザの記事、20日付でも、SNS 上で韓国人が不快感をあらわにしていると報道。平野に対して、本当に失礼すぎる、無礼だ。二度と韓国に来るな、といった批判が寄せられていると伝えた。 なお、平野と岸優太、神宮寺優太は、今年5月22日をもってキング・アンドプスを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場する、岸のみ、今年の秋頃に退場予定。昨年11月の脱退発表の際、ファンクラブ会員に向けた動画の中で、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 こうしたコメントはメディアでも取り上げられただけに、今回の番組での一件をめぐって、日本のネット上では、平野くんの件、さすがにひどい。韓国だけじゃなく、どの国でもあんな言い方されたら怒るでしょ。何が世界だよ。世界を目指すとかさすがに笑っちゃう。恥ずかしい。ロケの目的地を知らされているはずなんだから、ソウルを知らないなんて信じられない。 冗談にしても、首都はパクはバカにしてるし、謝罪をするべき、と厳しい声が相次いでいる。中には、平野くんは学がないだけで、韓国をバカにする意図はないと思う。悪気があって言ってるわけじゃない。ただのものを知らないだけなのに、いや、感発言だと思われているのはかわいそう、と擁護する意見も、 さらに平野くんにも問題はあるけど番組スタッフがこれを編集せずそのまま面白がって流したことの方が大問題と番組サイドの責任を問う書き込みも多く見受けられます。そもそもクイズぶらり平野くんは平野のチンゲン道から出題するというコンセプトの企画ですしスタッフ側はあえて彼の言葉をカットせずに放送したのでしょう。 20日午後11時時点で番組公式サイトや公式ツイッターにはお詫びの文章などは特に掲載されていません。どうちなみに次回予告によれば3月25日放送会はメンバーの高橋山がアートの修行のため韓国を訪れた様子をオンエアするという今回の一件で